日常演武の食歌日記にようこそさて本日の演目はこちらそれでは演武開演こらローソンとゼルダの伝説ティアーズ・オブ・ザ・キングダムコラボ商品を食べたいと思いますついに発売ですねゼルダの伝説最新作ティアーズ・オブ・ザ・キングダムもちろん前作の「ブレス・オブ・ザ・ワイルドは」はちょっとゲーム実況を始める前にプレイしていたので私もやっ 久しぶりのゼルダ楽しみに待っていましたうんでちょっと、まあ、この動画が出てる段階ではまだちょっと今週仕事が忙しいのでプレイできてないかなと思うんですけどまずは冒険の前に腹ごしらえということでローソンとのコラボ商品食べていきたいと思いますいよいよ2 0 2 3年5月12日だけどさ<笑>なんでポケモンの最強レイドとーここにゼルダの最新発作発売と被せるかなあ<笑> もうちょっと考えてよねって時間の配分がまあもちろんやりますけどねどちらもでは今回何を食べていくのかこちらマックスサーモンドフレッシュミルクのクラムチャウダーポカポカ草のみ風から揚げクンマックストリュフカールキノコポカピチャゴロンの香辛粉風味のドライカレーおにぎりそして獣肉カレーパンわー 結構物騒な名前ですね。で、あと、バラナオレもあるんですけど、残念ながら自分がいた店舗では、ちょっと商品がなくて買えなかったので、後日、飲むことができたら TikTok の方にでもあげあとショート動画であげようかなと思ってます。では早速、クラムチャウダーから食べて、まあ、クラムチャウダーは食べるというか飲むかもしれませんけど、やっていきたいと思います。ちょっと待ってくださいね。ちょっと結構ビニールが硬い。ちょっと、こぼしたら怖いので、ちょっと。 お見せするのは難しいかなはいこちらホワイトソースが香ってわあ湯気がすごいですもくもくとなってるでもちょっとバランスがはい野菜とか結構入ってますねおスープもとろとろだうんこれはおいしそうではいただきます チャンネル登録よろしくお願いします<笑>私たちを食べて力をつけた後はさあ冒険に出発だよはい分かってますあれを確保したらすぐにで結局確保するのは全然でかいんだけどその前の腹ごしらえ しっかり食べていきますよと思ったけど結構きついのもあるあっリンクこんなの食べてたの<笑>だけど一方でまろやかで静かに元気が湧いてくるようなお料理もありますねうん温まったりうんちょっと心落ち着いたり料理で冒険のお供に本当にいいものですねバナナオレもぜひ探して飲んでみたいです見つかるといいんだけど さあ気合を入れた後はそれぞれの感想を述べていきますねそれではごちそうさまでした最初に食べたマックスサーモンとフレッシュミルクのクラブチャウダーはところどころにマカロニとかミルクの効いたまろやかなスープもあるのですがやはり鮭を噛んだ時にうまみがぐっと口の中に広がってきて美味しかったです鮭がお好きなのであればぜひ飲んで食べてほしいですね次に食べた、はい ポカポカソのミフ唐から揚げくんは本当に結構口の中でビリビリきましたねうわ寒いところでも耐えられるようになるこっちさんに寒い時に欲しくなるから揚げくんでしただけどちょっと遅いぞーだったらあと辛さで結構好みが分かれると思いますので苦手な方は食べない方がいいです次に食べたこちらのキノコほカッたキノコとまろやかなクリームソースが もっちりとしたパンによく合っていましたでニンニクが使われているなりどりところどころにニニクのコクも感じられましたねでこちらのドライカレーおにぎりは更新後と書かれていますが先ほどのポカポカソの実に比べればそんなに刺激はなかったですなので食べやすい反面刺激を求めると少し物足りないかも最後に食べた獣肉カレーパンカレーはに結構野生の味がするなんてことはなくて シンプルで辛さも程よく食べやすい商品でしたうーんあれも、も欲を言ったらもっとお肉大きめでも良かったかも今回食べた中だとこちらのキノコフォカッチャがソースのうまみとキノコの味を一番感じられて好みだと思ったので代表としてちょっと危ない危ない5点とさせていただきますはいといとうわけで、まあ ついに発売されるゼルダの伝説アーズザキングム私日常演舞も実況していきますので概要欄の URL からゲーム実況チャンネルの登録をしてお待ちいただけますとそして視聴していただけたら嬉しいですもちろん現在投稿しているこちらのメイン食レポチャンネルの方もお願いしますねそれではご視聴ありがとうございましたコメントしていただけるとそしてよろしければ他の動画も見ていただけると動画を<咳>拡散していただけると